はい、おはようございますラスカラでございます本日の動画はですね大阪にございます笑う角には麺きたるさんにお邪魔しておりますというのもまあいろんなね大食いの方がチャレンジメニューにね挑戦しに来ているお店でして僕もねもうあのラーメンがめちゃめちゃ食べたいと思って本日はね、えー、チャレンジの方に伺いましたで、えー、と事前にねチャレンジの内容の説明なんですけれども今回は 5.6kg 総重量が 5.6kg になりましてラーメンご飯 おかずと3種類がね、まとまった超でかいチャレンジメニューになっております。制限時間が60分で、えー、成功の場合ですと代金が無料、失敗の場合ですと 6,500 円のお支払いとなっておりまして、予約はね、不要なんですけれども、平日限定となっておりますので、えー、挑戦するね、方はそのあたりお気をつけください。ということで、えー、こんな感じで早速チャレンジの方に移りたいと思います。 よよー い, いですかスタートありがとうまっ めちゃめちゃうまいわ。レンゲがでかいわ。こっちのちょっと普通のレンゲでね。うん。背脂効いててめちゃめちゃうまいわ。よっ。<笑> 油分効いてるから全然冷めないですね。うん、<笑>熱々ね。い<笑>やこれがうまいですねやっぱ り,、まあいいねうんりう。うん。真夏にこのチャレンジしたらもう汗だくになりますね。<笑>またチャーシューが豪快これ。これね。 チャーシューでございます。うん。うんうんうんうん、おーややか。トロトロ。これ、ね、おかず皿なんですけど、こんな感じ。有鳞系かな。肉団子に唐揚げって感じですね。 嗯 嗯, 嗯, 嗯 丼物 も, もいっちゃおうかな。 今日チャレンジなんですけどおっきい転職 食, 食べに来たぐらいの感覚<笑>全部おいしいですね。 またこの最初のあの細麺酔いの状態も美味しいですけどちょっと吸ってこう太くなってくるとまた甘みも増してきてこれも う, うまいですね熱さはすごいですね<笑> 凍りするぐらい冷めないですね。<笑>下をこう混ぜるほどこうまた熱いのが上がってきて<笑>ずっとこの熱いのループですね。油からね。うん。入ってるからどうしよう。なかなかこう逃げにくいですね。<笑>なんかこうなんですかねほほ凍りするというかどことなく懐かしさもあるこう毎日食べに行きたくなるようなラーメンですよね。 めちゃめちゃうまいっすね<笑>本当に今回ねあのいろんな方に大阪行ったらどこがいいかなってあの質問した時にもういろんな大食いの方がもう口を揃えてねこちらのお店をおすすめしてくれてその気持ちが分かりました僕にもいやもうめちゃめちゃうまいです<笑> また染みた唐揚げも美味しいですもんね。これ絶対に。うん。まあ。うん。うん、ま。<笑>うん。八八玉。八玉。だからもう結構吸ってるつもりなんですけど、あれ？ 減ってないかもって気に、できない。膨らん、膨らんできて。膨らん、膨らんできて、なんか、増えてるぐらいの気持ちありますね。やっぱチャレンジメニューになると、あの、どうしても、容器がちっちゃくて、スープが入らないとかで。最後、こう、あの汁なくなっちゃってるとかもありますけど、これだけこう汁があると。最後までちゃんとあのラーメンとしていただけるんで、これ僕らは本当に嬉しいですね。 うわーうまいそこれ絶対うまいやつです<笑> 嗯嗯 結構時間経ってたんですね。楽しみですね。<笑>自分が思ってたよりも時間が経ってます。<笑><笑>チャレンジなんですけど全然時間を気にしてない<笑>。ゆったりしちゃってました<笑>よいしょ。以上。 you <laughs> うん。<音楽> you、mm -hmm. you <laughs> ミシミうまいっすねこれから揚げうちみしみなのうまい。 うん、うん、はっしごあっえっ、ー、とこれで、はい、31分27秒とかですね。 はい。ということで、えー、ただいまね、チャレンジメニューの方が終了いたしました。おそらくあの、視聴者様の方も動画を見に来てね、まあ、チャレンジメニューに見に来たつもりなんだけど、普通の食事みたいになっちゃってすいませんでした。もう本当にね、それぐらいもう挑みたくないというか、もうゆっくりね、味わって食べたいなっていうぐらい、本当に美味しいラーメンと、まあ、丼物とね、おかずのセットでしたので、もうぜひね、皆さん、この大阪に来た際には、こちらのね、ラーメンをはい、いっぱい食べて、もうね、幸せな気持ちになってください。マジでうまいです。 まだあのチャレンジとかねされていない大食いのねユーチューバー r さんの方とかも本当にねこのラーメンめちゃめちゃ美味しいので食べに来てみてくださいはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあねっ あ, ありがとうございましたありがとうございただきます よかったー。<笑><笑><笑>